会場にお集まりの皆様こんにちは神奈川県平塚市より参りました東海大学響と申します踊り子一同精一杯踊らせていただきますので五千円お手拍子お心拍子のほどよろしくお願いいたします それでは今宵皆様にご覧に入れますは太陽と自由を奪われた常世の国のお話はてさて鬼が出るか蛇が出るか。 天に誓った決意を胸に時代へ締めて我らが証叶しわぬ恋を照らした月に願いを。 見てくださった皆様に最高の笑顔であ り, ありがとうございました。響き撤収